見習いのアンセルです外科のアシスタントを担当しますどうも行動びたい A6 カタパルト着任です と申します訓練生としてここで勉強させていただきますはじめましてドクター新人オペレーターのジャッキーだよ前はクルビアで補助警察をやってたはじめましてロープって呼んであっ石見習いのアンセルです外科のアシス どう見る目があるなボス私のコードネームはウィスパーレイン一階の放浪医師ですもしよろしければ メメランサでう ん, んどうしたの顔をそえっとメドクターってあなたのことでしょうか 新 人, 人オペレーターのジャッキーだよアーススピリット地質学者兼術師オペレーターと。僕の名前はプロヴァンスごくありふれた石見習いのアンセルです外科のアシスト。こんにちは私初めてこんな大きな移動施設に来た を見る目があるな。ボス。 この薬草師のミルラといいますこのコードネームをまといまるロドスに参上だスカベンジャーだ汚い仕事は任せてくはじめましてロープって呼んで あ, あ我がアルジの名友よ あなたにし私はセやり使いです新米チームの隊長もしていますいや人を見る目があるなボスコードネームはアシッドドロップこのスケボーも行動を呼びたい A6 のポプカルですビーグルって言いますまあ対応テストは リピカっていうのエカキュヒアーベがここに入るって決めたからな俺に文句なんてないさ俺のことはブローカと呼べばいいお前の指示には従うがそはじめましてドクター新人オペレーターのジャッキーだよ行動予備隊 A6 の隊長医師見習いのハイビスカスですみんなからはハイビスって呼ばれて。 君が訓練場のボスドクターって君の名前スカベンジャーだ汚い仕事はビーガルって言いますまあ採用テストは我が主の名友よあなたにヒーラーの私は勝ったただの妖怪だ すみませんドクターの執務室はこちらでよろしかったでしょ